えー、ポッドキャスト始まりました。えー、今僕たちはですね、えー、福島県にいます。で、まあ、あのー、サロンの、サロンにはもう記事書かせていただいたんですけれども、えー、仙台で、まあ、FPV とかをね、えー、やっている清高さんという方がいるんですけれども、その方と、まあ、福島でたくさん飛ばしてきました。はい、まあ、あそういった、で、朝だってもうこれ4時に起きて、 でその前の日、ちょっと酒の、あのー、茶のメンバーさんからギブでめちゃくちゃハイウォールもらったんで、ハイウォールめっちゃ飲んで酔っ払った状態で次の日、朝4時に起きるっていう。で、登山ですよ。まあ、登山はね、幸いなことに、まあ、1時間ぐらいで、まあ、道もすごく優しかったので、まあ、楽しく登ることができたんですけれども、僕ね、もう ほ, ほとんど寝てなくて、あのー、まあ、車の中で少し仮眠取ったりとか、 そうですね。なんか僕、コンタクトレンズなんですよね。目悪くて。なので、なんですう途どちら寝ると目めっちゃ痛くなるから、なるべく寝たくないんですよ。そういうのがあったまあ影響で、全然寝ずに、今、今起きています。ちなみに今ね、夜の12時12分ですね。はい。もうさすがにめちゃくちゃ疲れましたね。でちょっとその、キャンピングカーをきれいにするっていうまあ影響で、ちょっとハウス出すと。 俺、ハウスダストアレルギーなんですけど、鼻が詰まってるんで、ちょっといつもと、あの、聞こえ方が全然違うのと、あとはね、福島ってなってくると、もう結構暑いんですよ。だから扇風機とか、今、充電器マックスやってるんですけれども、その音がちょっとうるさいかもしれないんですけれども、どうか、あの、編集する方のそのノイズリラクションに、えまあ、願いたいと思っております。すいません、ちょっと余談が長くなってしまったんですけれども、早速お便りの方を読んでいきましょう。はい、行きます。 お疲れ様です。東京のミートアップでシャンパンと大量の水を持っていたサロンメンバーの和田翔です。僕のこと覚えて、えー、もらいましたが、まだ。大川さんに会えて活力が湧きましたし、トランスサロンに入ってよかったなと改めて思いました。本題の質問なんですが、動画制作の仕事を受けるためにどういったアプローチをすればよいかアドバイスいただきたいです。体に気をつけて日本一周頑張ってください。いつか一緒に千葉でサーフィンしたいです。 というたれですね。えー、ありがとうございます。和田翔さんもちろん覚えてますよ。あのね、めちゃくちゃ、あの大量の水、助かってます。えー、っとね、なんで助かってるかっていうと、えー、まずはね、僕も今、このポッドキャストにながら左手にこの水があるんですけど、2リットルのね。えー、これは和田翔さんからいただいた2リットルのお水です。で、和田翔さんがどんだけ、まあ、やばい人かっていうと、あのー、水ですよ。 水2リットルの1ケースあるじゃないですか。2リットルが6本入ったやつ。その1ケースかける、えー、15本以上、15ケース以上を、えー、ギブしていただきたんですね。その東京ミートアップで。サロンメンバー限定でミートアップを行ったんですけれども。で、最初見た時えぇーみたいな。しかも、この渡翔さんって方、その、なんてだろうな。ミートアップの規定の時間というよりかはもう、 終わって、えー、最後の最後、ギリギリなんか、お母さんですかみたいな感じで声かけてきて、すいません、遅くなりました気分を持ってきました、みたいな感じで車の、車の荷物にめっちゃ水が詰まっていると。で、最初見た時めっちゃびっくりしたし、こんな量入るかなと思ったんですけれども、こんなにも水が助かるなんて思わなかったです。えー、まあ、もちろんね、そのシャワーが入るような時に水浴びしたりだったり、えー、まあ、毎日の、 えー、飲料水だったりあとカップ麺食う時のお湯だったりとか本当にお水の大切さに気づいております、えー、一方で、えー、他のサロンメンバーは、ね、ハイボールとか、えー、シャンパンとかね酒もめちゃくちゃいただいてるのでなんかこの日本一周キャンピングカー旅なんか充実しすぎてるんじゃないかっていうぐらい 本当に皆さんのサポートのおかげで、えー、こういった環境になっております。改めて本当にありがとうございます。で、まあ、あの、本題の質問に回答していくわけなんですけれども、えー、そうですね、動画制作の仕事を受けるためにどういったアプローチをすればいいかっていう、なんですが、やっぱり、 まあ、今どういった状況かわからないですけれども、えー、仕事を依頼する人、動画クリエイターに仕事を依頼する人って、どのような基準で決めてるかっていうと、もちろんね、そのクリエイティビティが高いだったりとか、人間性っていうのがあるんですけれども、えー、ちょっとシビアな話で言うと、この人が、やっぱり、えー、どれだけ動画に携わってきてるか、で、その思いが伝わるかっていうのは、直接会った時の、 まあ、面接とか面接というかまあ打ち合わせですねってなった時にあのー、人って作れるんですよね数時間 の, あの出来事だとちょっとなんか自分を隠せるんですよ、えー、よく見られるように、えー、振る舞うことができるんですけれどもあのー、なので何てだろうなそういった打ち合わせをする時にあのー、今その あなたと会っているこの時間で決めるんじゃなくて、あなたの今までやってきた活動で決めるんですよね。だいたいわかるかなこの言ってることが。はい。まあ、伝え方がしっかりしてるかわかんないんですけれども。まあ あのー、まあ、結論から言うと、しっかり行動している人に、えー、仕事が、まあ、つながる、まあ、いいアプローチだなっていうふうに思っております。で、それは、まあ、SNS で、日々動画をアップロードすることもすごく重要だと思うし、えー、YouTube 上でたくさん動画制作をして発信するということも大事だし、えー、なんて言うんだろうな、その半年ぐらい前からずっとそういった活動をしていると、あ、この人は動画が、まあ、本当にその、好きって言ってることが、 言ってることに説得力があるし、えー、安心して依頼することができるっていう、その信用が、えー、間違いなく直接会った時に生まれるので、えー、そういったアプローチの仕方が一番なんか、あのー、まあ、ファーストタッチじゃないですけれども、あの、いいのかなっていうふうに思っております。で、本当に行動してないのに、えー、僕は本当に動画が大好きでい、いつもそのカメラを触っていますって言っても、じゃあ何の動画作ってるんですかって見た時に、全然動画配信されていないと、あ、この人は、 ここで直接話った時に自分をちょっと偽って話してるんだなっていうのが分かってしまうので、まあそういうちょっとなんかあのー、人事の面接的な側面から話させていただいてるんですけれども、あの大変おこがましくね。なのでまあ一番いいのは、えー、日々好きな動画を作り続けるということだと思います。ぜひ参考にしてみてください。えー、ぜひサーフィンしましょう。はい、ちょっとねあのー、お便りまで長くなってしまったんですけれども。 あの、まあ、せっかくこのトランスサロンについてトランスサロンメンバーさんから、えー、お便りをいただけたということで、えー、トランスサロンについてちょっとあのー、まあ、アップデートがあるので簡単にご説明したいと思っております、えー、トランスサロンなんですけれども現在1200名約1200名の動画好きが一つの環境に集まる環境 になっておりますで現在ねそのスラックっていうオンライン上でつながる、まあ、コミュニケーションツールを使用して、えー、僕がね毎日数千字の記事を書いていたりとか、えー、サロンの特典とか。 あとは、まあ、サロメンバーの自己紹介でわからないことを質問した誰かが回答してくれるチャンネルだったり、本当に様々なね、えー、チャンネルがあって、まあ、オンライン上でもこううつながり、えー、オフライン上、今コロナでできないですけれども、リアルイベントとかでもつながれるっていう環境を僕たちは提供しております。ただですね、えー、やっぱりその、ずっと同じような、えー、まあ、継続っていうのは、 あまり良くないと思っていて、日々挑戦すべきだと思うんですね。えー、もちろん今現時点で 1,200 名かもしれないんですけれども、今後は 5,000 人とか1万人とかいう、単位になってくると僕は思っているし、まあそういう環境にしたいなと思ってるんですね。もちろんやっぱ巻き込める人が多ければ多いほど挑戦できる壁も大きくなってくるので、それは健全な形かなと思うんですけれども、じゃあ果たして今のこのスラックっていうコミュニケーションツール、 に1万人の人が入ってきたとして、えー、果たして、えー、モラルは保たれるのかだったりまあルールを守ってくれる人たちが増えるのかっていう話になってくるんですねもちろん1万人単位の人たちが、えー、オンライン上で繋がれるっていうメリットは大いにあるんですけれどもまあ、ツイッターを見ていただければ分かるように、えー、大きなデメリットも発生するんですねってなってくるとまあちょっと このスラックっていうプラットフォームで、えー、数千人数万人っていう規模になるのはまあプラットフォーム上限界はあるのかなというふうに感じていますなので、えー、8月1日からトランスサロンはね、えー、Facebook で、まずは入会することにしたいと思っております。で、これはまだね、あの検証段階といいますか、確定事項ではないんですけれども、あのー、やっぱ日々挑戦して、検証していかなければいけないということで、こういった決断になりました。えー、現時点で考えているのは、えー、もちろんね、そのそ Facebook に申請していただき、入会すると、えー、僕の毎日の記事だったりとかね、このプロジェクトを、まあ、一緒に、まあ、 あの思考を共有して、えー、まあなんか共に作っていきましょうっていう理念のすり合わせですね。で、理念のすり合わせができた段階で、まあ入会して1ヶ月なのか3ヶ月後とかに、スラックに招待されると。そうすることによって、まずは Facebook に入会して、えー、トランスサロンってどのような人がやっていて、えー、どのような活動をしているのかっていうのを事前に、えー、読み物としてね、まあ、メルマガみたいな形で、えー、まあ、 facebook で拝見まあ、していただいて、でトランスタウンはたいこんな感じだなと思って、スラックに参加していただけると、えー、しっかりとその、何だろうな、ルールが保たれた状態、秩序が保たれた状態で、えー、多くの方たちにね、本質的なそのつながりとか学びを、えー、ご提供できるのではないかなというふうに思っていますので、えー、まあそういった形で今は考えております。なので、 まあちょっと、ね、8月 e p u から始めるので、まあいち早くこのスラックっていうコミュニケーションツールを、えー、触れ合ってみたいという方がいるのであれば、もし、えー、よければね、そのサロンの、えー、概要欄にリンクも貼っておきますので、チェックしていただけたらというふうに思っております。えー、まあそんな感じで今日はトランスサロンに関してのお話が多かったんですけれども、えー、また今後とも、ね、よろしくお願いいたします。で日本一周引き続き頑張っていきますので、えー、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、 また明日。